どうも皆さんこんにちはケンですこの動画の後半にこの缶詰を使ったスパイスから作るカレーのレシピを公開しているのでぜひ最後までご覧くださいどうも皆さんこんにちは圏です今回紹介するのはキャンプ専用の缶詰キャンプ缶を紹介したいと思います今回紹介する缶詰には3種類あって鮎かつおそして地鶏の3種類があります あゆとかかカツオが缶詰にななっていいるのは珍ししんじゃないでしょうか今回紹介するこのキャンプ缶なんですけども材料は全て国産のものが使われておりアレルギー物質を除いたキャンパーのためのキャンプーになっています、まあ、こんな感じで3種類セットで売られていたりするんでキャンプ好きな方へのプレゼントとかにもいいんじゃないかなというふうに思います以前中の YouTuber 同士で車の YouTuber さんのふみつさんの撮影場でバーベキューをしたんですけど その際も温めるだけで一つの料理として完成するのでとても重宝しましたかつおとトマトにはきのこも入っておりきのこが大人気でしたアイは四万十のあゆが使われており骨まで柔らかくなっているのでアイも人気でした土佐の地鶏はゆず風味なのでゆずが好きな方には大人気でした実は僕去年の10月からクッキング教室に帰っているんですけれどもそこで習ったスパイスからカレーを作ることに今めちゃくちゃハマっているんです カレーを作る時トマト缶の代わりにこのトマトで煮込んだカツオとキノコを入れればカレーにカツオとキノコまでプラスできるのでとても便利な缶詰だと思っていますキャンプでピザを作るという方もいると思いますが餃子の皮なんかにこの缶詰を乗せてあげればトマトキノコカツオと他に何も食材が入れないほどのピザの具になります色が寂しい方はピーマンをこだわる方はチーズをのせれば一缶ですぐにピザを作ることができました 柚子塩仕立ての地鶏を使ってパスタを作ったんですけどパスタ1束 100g を塩で茹でてこの自撮り缶を入れるだけで伊豆が効いたちょうどいい味の濃さになりますこの時気づいた点なんですけど自撮りは開けた時はブロックになっていますがパスタに使用する場合なるべくほぐしてパスタ全体に絡まるようにした方が美味しくいただけましたシマントの愛は骨がありますがとても柔らかいので柔らかい身と相まって食感を楽しむことができます 鮎は天ぷらにして塩で食べてみましたが鮎自体に甘辛煮で味付けされているので塩との相性はバッチリでしたそもそも鮎自体が貴重な食材なのでゆが缶詰で食べれるだけで驚きですよねこんな感じで僕はキャンプ缶をかなり使いこなしてますこのキャンプ缶の何がいいかというとこの1つの缶詰の中にもう1つの料理が入っているということです イメージ的にこのコンビニのこういったお惣菜とかこんな感じのやつとちょっと似てるかなというふうに思いますこれもまあ温めたらすぐ食べられるんですけどこれね実はあの全部要冷蔵なんですよただキャンプ館であれば常温保存で可能ですしあの賞味期限は3年あるんでキャンプ場にとりあえず持ってて使わなければ次回使うみたいな感じの使い方もできるんでそういったとこが缶詰の強みかなというふうに思いますキャンプ館の開発元の株式会社 H2 さんは業務への一つして工場排水の浄化がありました 工場から出るさまざまな環境汚染物質を魚が住めるレベルまで浄化し河川に放流するという業務ですもともと環境への意識は高い会社だったんですけど H2 の代表の浜城さんは大のキャンプ好きでしたがキャンプ場で発生するゴミの量や少量でいいのにたくさん買わざるを得ない料理食材に疑問を持ちキャンプ専用のミニマムサイズの缶詰を作ることになりました 僕はこの「少量でいいな」にたくさん買わざるを得ない料理材料っていう点にとても共感しました僕はほとんどソロキャンプもしくはもう2人ぐらいでしかキャンプやらないんですけど、まあ、お肉もそうですし野菜とか魚とか毎回余っててそれすごくもったいないなと思っててでしかもそのお肉はお肉のパックのゴミ野菜は野菜のゴミとかこうゴミもたくさん出てたんでうーんどうしたものかなっていう風な経験は多分皆さんにもあると思います そんな中キャンプ缶であれば1人用の、えー、ミニマムサイズなので1人で使うにはちょうどいいサイズですしとりあえず2つ持っていって、えー、こっちだけ使わんかったらこっち持って帰るみたいな感じもできるんでこっちは次の機会に使えるしさっき の, あのコンビニで買ったお惣菜みたいな感じで要冷蔵じゃないんで、まあ、いつでも使うことができるしこうゴミも減らせるんで。 いいこととくしなななんじゃいいいかううふうに思いますこのキャンプ缶なんですけれどもお値段が1つ600円からと、まあ、決して安い値段ではないんですけれども、まあ、スーパーでお肉買って野菜買ってお魚買ってとかして一品こう作ってたら多分余裕で600円とか超えてくると思うんで、まあ、そう考えるとゴミも少なくて荷物も少なくできるこのキャンプ缶っていうのは考え方によってはものすごく重宝するものなんじゃないかなというふうに思いますということで早速キャンプ館を開けていきます緑色が「土佐はチキン地鶏ゆず塩地立て」 青色がシマントのアユとショウガの甘辛煮です赤色がトマトで煮込んだカツオとキノコということで今からこのトマト缶を使って超簡単に作れるスパイスカレーを作ってみたいと思いますマジで簡単なのでぜひ最後までご覧ください材料はトマトで煮込んだカツオとキノコ缶ウコンターメリックガラムマサラクミンシードチリパウダーコンソメカレー粉米 水ですこれらのスパイスは基本中の基本のスパイスなので体操にも売っています僕なりのアレンジなんですけどこのケイジャンシーズニングというスパイスを使いますこれは Amazon とかにしか売ってないので概要欄に購入先を貼っておきます今一番使ってるスパイスですでは早速作り方です研いだお米にターメリックを入れて放置しておきます数十分後お米が十分に水を吸ったら火をつけてご飯を炊きます トマトで煮込んだカツオとキノコの缶の中に少し水を入れガラムマサラクミンシードチリパウダーカレー粉ケイジャンシーズニングを大体4振りずつぐらい入れますここら辺のさじ加減はアバウトで大丈夫なんですけれども、まあ、大体最初は4振りずつぐらい入れて味見しながらちょっとずつ調整していくといいと思います 次にコンソメを1つ入れて水を少しずつ足しながらお好みの味の濃さに調節しながら煮込みますこれで完成です調理時間はざっと5分ぐらいでしょうかちなみにスパイスから作るオリジナルカレーですが出たゴミは缶詰1つとコンソメの包み紙1つだけです下手にいろんな食材を用意してカレーを作るよりも具材もたくさんあってゴミも少なくて僕は最近キャンプに行くとこればかり作っています 僕がクッキング教室でスパイスから作るカレーを習った時は玉ねぎが飴色になるまで炒めたりお肉を使ったりと90分かかっていましたがこのキャンプ缶を使えば玉ねぎは入っていませんがカツオとキノコのエキスが入ったトマトの汁を使うことができるのでコクのあるオリジナルカレーを作ることができます完成したカレーをご飯に盛り付ければ完成ですちなみにもしこれを市販のトマト缶で作ろうとすると 大体トマト缶って1缶 400g あるので出来上がるカレーの量はお水などを含めると大体 1kg 近くなると思います少人数なら結局それ捨ててしまいますし他の食材も余っちゃうしってなるのでそれなら最初からキャンプ缶1つで行く方がゴミも少ないし手間もかからないのでとても便利な缶詰だと思いますちなみにこのカレーを作るのに必要なものの一覧はこれだけです ここううういいとででかかがったでしょうかキャンプ缶の紹介でした開発元の H2 さんはキャンプ場で作るにはハードルが高い料理っていうのを缶詰1つで食べられるように今後はキャンプ缶を皮切りにキャンプ缶ビーヤーみたいなこんなのあったらいいなっていうものをこれからも作っていくそうですこのキャンプ缶の購入先は H2 さんの公式ホームページからもしくはキャンプ缶を取り扱っているキャンプ場から購入することができます ももう一つお知らせがあるんですけどもこのキャンプ館を自分のお店で取り扱いとか自分のキャンプ場で取り扱いとか自分のキャンプ用品店とかお店で取り扱いっていう方も募っているそうなのでもしそういった関係者の方がいらっしゃれば検討してみてはいかがでしょうかこのポップとかもね心とかめちゃめちゃ目を引くので結構いいんじゃないかなというふうに思ってます とということでキャンプカーの購入先は概要欄の方に貼っておきますそれとさっき作ったスパイスから作るカレーの、えー、必要なものとかも概要欄の方に貼っておくので気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりますではまた